発表から一週間経ってもなお世間を騒がせているキングピンスメンバー3人の脱退騒動。11月10日にはメンバーである長瀬角がパーソナリティを務める文化放送、キングピンス長瀬角のレディオガーデンの内容を一部変更し、長瀬自身が今回の経緯を語った。 2023年5月にグループ脱退が発表されているのは、平野市要、岸優太、神宮寺優太の3人。長瀬と橋山はメンバーとして残り続ける。長瀬は5周年に向けた話し合いの中で、海外進出など、個々の考え方に違いがあることを実感したという。 三人から脱退についての話があったとして、せめてに三年一緒にやらせてくれとも言ったけど、気持ちは変えられず、何回か話をして、事務所の方に伝えに行って、事務所の方も止めてくださるんですけど、やはり三人は脱退することになった、と話した。脱退を決めたメンバーに対して、やめたいと思っていることにショックやった、などと思いの丈を告白。 特に紫王とかはずっと一緒にいるんですけど人間関係は自分が思っている以上に難しいなと。一緒にいる時間が長ければ長いほど別に考え方が分かってくるわけでもないし、その人の真相にあるものなんてね、触れられることなんてないんだなっていう風には思ったね、と振り返っている。涙ながらに二人でやることに意味あるんかなというのもあったけど、決断した。 間違っていたと思いたくない、とも語った。深い喪失感を感じさせる放送内容に、SNS では、やるせない、と、同告する声が続出している。長ければ長いほどその人のことがわかるわけでもないし、その人の真相にあることなんか触れられるわけないっていう長瀬くんの話し方がやるせなさを感じてすごく諦めたい言い方をしていて本当にどうにもならないんだなって覚悟した。 辛いけど正直でリアルで刺さった。人間関係難しいよね。けど本当にそうだなって私はいつも思っている。本当のことは自分しかわからない。現実はわかってたけどとてつもなく重くてしんどい人の真相心理なんてわからないものだなとそういう彼の言葉が本当に切なくて、ね。 ファンにとってはあまりに突然の発表で未だに退場理由について様々な憶測が飛び交っています。そんな中放送された長瀬さんのラジオは、いろんな憶測に惑わされて、落ち込んで泣いてというのは、見ていてこっちも辛いよね、と呼びかけつつ、残る決断ができたのは皆さんの存在があったから、とファンに対する感謝を伝えるものでした。